名神高速リフレッシュ工事みんなが安全に走れるようにしっかりなおしょまでご協力くださいケロ j h h a 名神筆頭吹田間と中国道吹田中国池田間はより安全で快適なドライブのため夜間通行止め工事を行いますご協力お願いします j -H 地域計画京王道路では5月19日から29日まで市の栄・原木間で昼夜連続車線規制工事を行います JAH ハイウェイインフォメーション雨の日の運転って神経使うんだよねそこで今 JAH では雨の日の事故対策として排水性の高い高機能舗装への切り替えを進めています 水しぶきや水たまりを作らず安心して走行できる高機能舗装雨の日の事故が8割減少し走行音も吸収しますこれからもどんどん採用していきますこれは安心・もっといい道へ JH ・横浜町田と厚木の間が12月1日夜8時から翌朝6時まで上下線とも夜間通行止めになりますご協力お願いします 料金割引社会実験実施中ご覧の高速道路では平日15時から17時最大 30% オフご覧の高速道路では平日9時から17時最大 30% オフ詳しくはホームページで。 この道があってよかってかたそう思っていただける高速道路を作りたいドライブが楽しくなったそう思っていただけるように高速道路をサービスエリアを楽しく快適にしていきたいそしてお客様のために24時間いつでも安全・安心を約束したい私たち「NEXCO 中日本」には「道を作る人」「道を守る人」そして「 道に楽しさを生む人がいます私たちが高速道路の先に見ているものはあなたの笑顔です道の明日へ東名高速中央道北陸道をはじめ管轄エリアの年間交通量約6億2000万台。 落下物処理など年間の緊急出動回数約5万7000回毎日点検するトンネルの数約170箇所高速道路はどんな時でも安心して通行できる道でなければならないあなたの安全安心のために私たちは24時間絶え間なく動き続けていますあなたの笑顔のために道の明日へ ネクスコ中日本東名集中工事では工事箇所以外にも車線を規制していることがありますその理由は合流の繰り返しによる危険を減らすためなんです「ごご理解ご協力をお願いしますネクスコ中日本は」は東名高速道路をはじめとする日本の大動脈を支える会社です 道を作る人がいて守る人がいてもてなす人がいる道を支える人の会社ネクスコ中日本北陸道イネクスコ中日本明日は待ちに待ったカニ・温泉除雪をして安全に走れるようにしておきますね<笑> この冬、高速で行こう。ネクスコ中日本。法人インファ。関門。トンネルが。終日シャドウーコードメ。つ。今日へ迂回お願いします。道人未来へネクスコ西日本。 ネクスコ東日本のドラ割り高速道路をお得に利用できるサービスですエリア内を何回乗り降りしても追加料金はゼロ出発直前でも申し込み OK 秋のお出かけはドラ割りでネクスコ東日本なくそう逆走逆走の約6割はインター、ジャンクション、サービスエリアの出入り口で発生高速に乗るときサービスエリアから出るとき標識、表示確認をしてくださいネクスコ中日本 なくそう、逆走。逆走者の通報を受けると、情報板が点灯されます。もし逆走情報を見たら、速度を落とし、車間距離をとって注意して走行してください。レクスコ中日本走る理由は違う。喜び。希望。誇り。恋や愛も。みんな、幸せな何かを探して走ってる。 でもみんなこの道のどこかでつながっているんだはぁ、あ、よし行こっか私たちは前に進む人を応援し続けます次の道を行く人へ「NEXCO 中日本」ラで行こう新潟北たすらの会津エリア内最大3日間乗り降り自由の「トラ e r がお得高速使って楽しい旅へ「NEXCO 東日本」レンタカーも 冬を満喫するなら、トラファリミーターパス。新潟エリアから目的地まで、高速料金がこんなにお得。高速使って、冬を楽しもう。トラファリンで検索。ネクスコ東日本。冬を満喫するなら、トラファリミーターパス。新潟エリアから目的地まで、高速料金がお得。ユーザープラン。白馬滋賀妙高プラン。 品川シロバンダイプラン高速使って自由楽しもう詳しくはドラえで検索あなたにベストウェイネクスコ東日本こんにちはネギネギ ETC をご利用の皆様にお知らせです、うん、ネクスコ東日本新潟支では高速道路を安全で快適にご利用いただくためお出かけ前の ETC カードの三つの確認について呼びかけを行っています。 ETC カードを車載機に挿入するときは初めにカードの有効期限をチェックしてください次にカードの表裏挿入方向をチェックしてください最後にカード挿入後の車載機のランプの点灯をチェックしてください万が一 ETC バーを押し開いて通過してしまった場合は「NEXCO 東日本お客様センター」電話零五七零零二四零二四0 5 7 0 0 2 4 0 2 4 0 5 7 0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 中国道でリニューアルプロジェクトが始まりまりす開通から50年車の増加や大型化などで損傷が進んでいるため作り変える必要がありますそのため吹田神戸間で大規模な規制を行います100年先まで安全安心であり続けるためのリニューアルまずは6月にこの区間から詳しくは「中国道リニューアル」で検索ご理解ご協力お願いします 中国道リニューアル工事のお知らせです開通から50年がたち損傷が進んでいるため作り替える必要がありますそのため吹田中国池田間は終日通行止め中国池田宝塚間は終日車線規制を行います詳しくは「中国道リニューアル」で検索ご理解・ご協力をお願いしますネクスコ西日本